全部います？全チームいるのかな。誰か数えてるこれ。今ね、日本野鳥の会が今人数チェックしてるんだよ。少々お待ちもう古いよね。<笑>野鳥の会とか。<笑> 19チーム、19チームいる。19にいる？はいじゃあ天皇、はい右から1。俊也くんから1。 十三しかいないじゃん。<笑>あ、入れてててて。十六、ね？おかしくね。お初っ家のチームさん来てないですかね。チャンスチームさん。あ。いいよね。一二ってちゃんとみんなね連携取れてね。さすが。いやいいやこれで行っちゃいましょう。行っちゃうの？いいもん信じらていい。行かいし。自分のチーム出てないっていうところはどこか分かる人いますか？ ご飯食べっっっちゃゃてててんんんんじゃない小小小小松松松松さささ誰個人名出したって多かった、ね、<笑>あ、小松さん小松 よ, しよしはいさー、うんはい、頑張っていきましょう張り切っていきましょう後ろいかないの後ろいかないのもう。 もうま真ん中しか空いてないから。<笑>バツ出てるバツ。<笑>いやあのお客さんねあの皆さんが審査員です。 しっかりと目を開いて、眠ちゃですよしっかり見てね、えー、最後にね一人ずつあの手を挙げてもらうん で, で拍手で決めたいと思うんでぜひちゃんと見ていてくださいやっぱり野鳥の会必要じゃん<笑><いや><笑>野鳥 の, の会いっぱいいいっぱい違うっつよ<笑>はいじゃあそれでは準備よろしいでしょうか大丈夫ですかね音響さんも OK もいい笑顔で OK もらいましたじゃあこれ踊り子構えとか かま構えよまあいいか構えようか踊りかここもいキョ<笑>とんとしないで<笑>ちょっと構えって言ったら曲九出すからいい踊りかここもい I'm、oh. sorry. 気持ちを込めて、はい。ありがとうございましたはいはい、踊、はい、り子ちゃんそのままそのままさあさあさあ誰が一番元気だったでしょうか決めるのはあなたたち。ちょちょ、しー、しししー、しー待って待って待って待っ て, 待って落ち着いてしーや、しーや、しーやこれからね、おじさんあの、みんなに聞くから大丈夫よねじゃあ、えっ、ー、とね 一回全員座りましょうさっきテンコで呼んだ順番ねマジマジ純也君、はい、一番目立ち上がってくださいはい相当純也君が一番よかったと思う人手を挙げましょうシーン<笑>みんなあのちゃんと空気読めてますね<笑>これね本当読めてる方の、KY、ですはい純也君ゼロです<笑> 素晴らしいです、これ。はい、続いて、ひろはたこもち。女性よ、女性よ、こう ち, ょちょっとね。<笑>何個かね。はい。せーの、はい。あ、何個か上がった、上がった、上がった。よかったね。ね、順夜に勝った。<笑><笑>はい、ありがとうございます。はい、続いて、えっ、ー、と、ごめんなさい。どこのチームかな。えっ、ー、とえなん、JBB さん。はい。<笑> ここいっぱいいるもんねすごいよねはい野鳥の会数えて日本野鳥の会の人います数えてくださいねまあなんとなくざっくりでこんな感じはいはいありがとうございます続いて佐藤かかくん<笑>予定通り予定通り素晴らしいはいもう早く座って早く座って佐藤<笑>か座っ て, <笑>座って<笑>はい続いてウフフ なんかさ、これみんな、ちゃんとチームの人がちゃんと手を挙げてるけど、上がってない二人どうなの<笑>ね、ちょっと、チームの中でもね、ちょっとなんかいろあるのかもしれないですね。<笑>はい、続いて、クドさん。さあ、ヤクド土も人数いるからね、これずるいよね。<笑>ほら、あといっぱい。そういう感じね。はい、ありがとうございます。はい、続いて、次どこだっけそちら、素足モンキー。 あここもいたはい4人<笑> 4567野鳥の会不要でしたはい続いてどんとこことドラム会、えー、あここまで言うとちょっと野鳥の会必要だねちょっと数えられないけどねはい続いてウィングここもいっぱいんじゃないのほらほらほらほらほら黄色い線が濃いいいね女子大生っておじさん大好き<笑> 笑うな。<笑>はい続いてどっちで言ったらいいんだろう。えー、ゲ, ッゲットでゲットでゲットはい K1 ゲット。あゲットごめんなさい。K1 ゲット。ちょっと微妙だよね。もっともっと も, もっと求めていいんだよ。<笑>怖い怖い怖いそうそうそうそう。<笑><笑> はい、続いて、ケアブリーム<音声>。まあ、同じだよね。<笑>そうなるよね。うん、そう思った。はい、ありがとうございます。よさこい魂、はい。<音声> そ, れ何それ、なにそれ。イカ踊り。<音声>面白いから、OK、オッケー。はい。<笑>続いてナン、ナフレ。それずるくない、それ、ずるくない、それ。 舞台袖ずるくないちょっと。あ、先生跳ねちゃって思います。え。はい、六十一歳出ました。はい、みんな拍手。ずる、ずるい、ずるい、ずるい。そうね、すみませんでした、先輩。先輩すみませんでした。<笑>はい、続いて、働くでしょう。ちょっと、ちょっと。恥ずかしいからやめて。<笑> 同じ、ちょっと身内やめて、ちょっと恥ずかしいから。そうね、そういうのちょっと。そういうのいいから。<笑>はい、続いて、甘ネはれ、い、地元よ地元。ほら、ほら、ほら、地元よ地元地元よもっとほら、求めよう。ビュー、ビュー、アピールしろ。止め、止め、止め。そうそうそう、もっと止め。はい、ありがとうございます。あとは、下。 すごいアピールの方がすごい。 はいそんな感じででししたたけどどうでしたかいよね、黄色い T シャツが。<笑> じゃあ、えーとね、記念、えー、とプレゼントが勝手によさこい応援団長秋葉さんより贈呈がありますあそれじゃないあれあれこれじゃないあれあれ